ちょっとねーー音がね、音が裏返ってんのちょっとセクシー分かります、わかります い, いいですね、えー、めっちゃいいな女 性, 女性バージョンも欲しいでね性男性のエピソードで男性のんだけどああ、なるほど女性のエピソード来た時にああ、うんうん、女性の曲が流れた方がよりアオハルっぽ い,、はあはあ、いちょ私まだ歌ってないよ<笑> 決定。<笑>あやった。鼻毛ユリリ。足<笑>を決定。やったー。女の子ぜひ送ってね。<笑>えでも女の子って。でも私の曲はどこで流れるの？女の子です。ここです。ここでしか流れない。<笑>ここる<笑>私もワンコーラス歌う<笑>。でもいい。なんかさ鈴木くんが1番歌ってあのユリリちゃんが2番歌ったら1曲になるみたいな。<笑>アンサーソング歌うの私が。<笑>そういうんじゃない。そういうんじゃな い, ってい。なんでや。それは許す。 新曲新 曲, 新 曲, 新曲じゃあ全く違うかないいじゃん作詞方作詞めっちゃお金かけてくださるよ<笑><笑><笑>これ誰がやるのゆめりちゃんだっつったアニブレックスさん二人立ち上がってお願いします<笑><笑>頭下げてたなんでなんで<笑> や, やりますやります聞きたい聞きたいやりたーい決定決定<笑>みんなどしどし送ってね女の子送ってねえー、もうキュンキュンしちゃう歌お願いします<笑> このコーナー良きだぞ、えー、いやいや豪華だよすごいいいよ<笑>やった、はいコーナーレギュラーになれることそうだ、ね。そうだよ<笑>私コーナーレギュラーよきよきやったねペンネームトマトさんからいただきましたありがとうございます最近よく行くカフェがある目当ては流行りのわらび餅ドリンクではなく かっこいいい店員さんがいるのだしかし話しかけられる勇気などは私にはなく心の中で顔くらい覚えてくれて話しかけてくれたらいいなと思うだけいつも通り商品を受け取るとカップに LINEID とスマイルマークが書いてあった戸惑いながらも連絡してみたら「本当に連絡くれると思わなかった嬉しい」と即レス第1話 わらび餅ドリンクスナーは黙れっていうこうですよあ。 みんな、えー、前言ったよね。ね座長、えーど、どうぞ。はい。今の曲、春色リップを歌った。のは、花森ゆみりちゃんです、お願いします。素晴らしい。ええー、いい曲だ。以前てた時かな。かわいい。私も歌いたいってなって、本当に実現しました。うんね、すごい。なんか、こんな可愛い曲になるなんて。青春とまた違う。ねいや、もう歌ってる方が違うから、<笑>そうそう、なんだけどさ。<笑> の世界にいるみたい。